武蔵の国よさこい連一心天空しなとやあかね丸明星マインドの皆さんですどうぞお入りくださいえそしてあおりはサーガの方そしてとわねんさんいらっしゃいますか大型グェス部の優勝出演はチーム正門さんそして天正和フェスタ踊り子隊 さ, さんですねはいどうぞうちについてください では青にお任せしますのでお願いします。はい、それではスタンバイできましたらスタートしていきたいと思います。<笑>近いなは。はい、加藤の準備はよろしいですか。それでは曲の方お願いしたいと思います。 どうぞどうぞどう 「あ日たをまたえるように交わすことありがとう」「でしょうやありがとう」おバスに「オリンピックのックそれほんとトンとパんンととがれ」「明日に涙に触れ触れ」「それほんとトンとパんンと触 れ, ふれ ありがとうございます。はい、ありがとうございました。出場してくださりましたチムさん、見ましょうし。拍手をお願いいたします。ありがとうございます。拍手をどうぞ。